キュートなウサギに変身した二人がフールーとの出会いに興奮して、ぴょんぴょん跳ねる CM、フールーウサギ登場編が放送されると、たちまち、可愛すぎる、と注目された。15日から放送の新 CM、ダウンロード編では、旅行の準備をするフー、ヒラノ、と、ルー、三章、が、カバンの中にフールーを入れたかどうかで一悶着。 カバンに鉱物の濡れおかきを大量に入れ、嬉しそうににんまりする平野の表情に、愛おしい、と胸キュンする女子たちが急増中。撮影現場も、花ちゃんが平野からずっと笑っているよね、と突っ込まれるほど楽しい雰囲気だったそう。女性自身2021年3月2日号掲載。